ブです今日はですねテレワークについてお話ししていこうと思います僕自身テレワーク今3年目なんですけれどもテレワークやってみてめちゃくちゃいいなと思っているのそのテレワークの良さと実際やってみてどうなのかっていうデメリットの話をしていこうかなと思ってます、えー、実際テレワークって何なのかっていうと場所にとらわれない仕事の働き方仕事の仕方っていうことなんですよで実際あの会社員の方 ホワイトワーカーの人がめちゃくちゃ多い世の中じゃないですか。その中でもやっぱり満員電車に揺られたりだとか、あとは通勤の時に車に運転して、車で運転して会社に行くっていうのがもう一般的にもう 99% ぐらいの人がそういう働き方をしてます。ただ、今ようやく東京を中心にテレワーク、リモートワーカーっていうのが増えてきたんですよ。 これっていうのは背景にあったのはコロナウイルスの影響で実際その集団で集まるような学校だとか高校だとか大学だとかあとはオフィスに人がわざわざ集まって仕事する必要ないよねっていうように時代が変わってきて。 でちょうどそのコロナウイルスの影響でそれを、えー、実践している会社さんが結構増えてきました。で、実際にテレワークをやっている僕からすると、まあ当たり前というか、もう普通じゃないかなというふうに僕は思っていて、で正直、まあ、どんな仕事があって、どういうふうに仕事をしてるのかっていうリアルな部分を今日はまとめていきます。正直、まあ、テレワーク。 何なのかっていうところなんですけどもまあ場所に取られない働き方も結構前からフリーランスだとかモバイルワーカーだとかリモートワーカーだとかっていうふうに言われたりだとかサテライトオフィス作ってますとかアドレスホッパーだとかノードワーカーっていうような言葉がもういろいろ出てきてで正直満員電車に揺られて職場に行く必要ないよねっていうところからスタートしてますであのアメリカではだいたい労働者の 40% がもうフリーランスっていうふうに言われていて結構ね家で仕事したりだとか えー、在宅ワークで仕事したりだっていう人も結構いる時代になってきたんですよっていう中で正直まだまだ日本の会社員はあのー、学校じゃなくて、えー、オフィスに行ってますよねっていうところからスタートしますで正直あの皆さんあのどうですか満員電車に揺られてあの会社に行くことって必要ないんじゃないかなと思ったりしません僕はあの会社員時代、えー、銀行で勤めてたんですけど朝5時に起きてで仕事場に向かうっていう仕事、あのー 日常を送ってました。正直あれめちゃくちゃ必要ないなと思っててでしかも満員電車に揺られながらなかなか座れないわけですよねで座れないのに座りたいなと思いながら空落としたら横の人が舌打ちしてきてとかっていうような満員電車に乗って嫌な思いしかなかったんですよで満員電車に揺られて1時間ぐらい揺られていっただけでめちゃくちゃ消耗するっていう生活をしてました で正直働く時に満員電車わざわざ1時間かけて乗る必要ないじゃんと思ってたんですよね僕めちゃくちゃ田舎に住んでたんですけどそれでも満員電車があったんでそう考えるとやっぱ東京だとか地方都市だとか考えるとすごい大変じゃないかなと思ってますでこのねあのわざわざ朝早く起きて出社する必要ねえと思って僕はフリーランスになったんですけれども正直ねもう本当僕の中でも結構ね洗い出されるというか 仕事しててないい人っていませんか会社員の中 で, でこの人いらないなとか思うことって結構あると思うんですよ僕の上司もなんかよくわからない仕事をしていて結局あの僕が利益を生み出すような仕事をしてその上司はコピー の、用紙を折ってるっていう仕事をしてたりだとか。でも、それでも年収的には、僕はあの、その当時新入社員だったんですけども、250万円の年収しかなかって。で、その上司はもう僕の倍以上、600万円、700万、800万円ぐらいもらってるっていうのが、え、現実でした。それを見たときに、あ、あ、なんでこんなに、あの、仕事、を全然ね、したいのにこの人だけ、給料が大きいんだろうっていうふうに、僕はもう超疑問に思っていて、そこのフラストレーション、ストレスから会社を辞めたっていう経緯があります。で、 実際、もう本当にね、仕事してない人だとかあの、職場にわざわざ行く必要ないとかってめちゃくちゃ僕は思ってたわけですよ。で、そうなった時に、どんな仕事をすればリモートワーク、会社をあのわざわざ出社する必要がなく、家で仕事ができるのかって考えて、で、結果行き着いたのがフリーランスっていう働き方でした。 いろんなね、何でもいいわけですよ。リモートワーカーでもいいですし、エンジニアとして在宅で仕事をするっていうのもいいと思うんですけども、いろいろあると。じゃあ実際どんな仕事があるかっていうと、基本的にフリーランスがやってる仕事は、だいたい3つぐらいに絞られるのかなと思ってます。まず1つ目がライティング、2つ目が動画編集、で、3つ目がデザインだとか、エンジニアだとかっていうところですね。 いろいろと仕事はあるんですけども、だいたい僕が会ってきた中では、ライティングだとか、ブログやってる人だとか、あとは動画編集、YouTube やってる人だとか、あとはプログラミングだとか、サイト制作をしているフリーランスがめちゃくちゃ多いかなっていう状況ですで。あとはもう本当にニッチなスキルを持った方でいくと、エンジニアとしてシステムを作ってる方だとか、あとはエンジニアとしてプログラミングでプログラムを書いてる人だとかっていうような形で、いろいろともう生活の仕方、フリーランスの仕事はめちゃくちゃあるっていう中でも、 ままあまあ3つぐららいに絞られてきてきそういう人たちがリモートワークっていう形で、えー、いろいろな場所に移動してるテレワークしてるっていうような感じです正直で収入の面でいくと、まあ、正直あのもう本当にピンキリで結構フリーランスって言ってる人も個人事業主って言ってる人もあんまり収入がないのかなっていうような印象がありますもうこれ僕の体感なんで何とも言えないですけども、えー、いろんなタイプがいてやっぱりスキルを持ってる方はそれなりの大きな収入を 得られてるようなイメージでで気合と根性で僕みたいに気合と根性で一緒に懸命やってますっていうような人たちは僕みたいにそんなに、あのー、仕事をせずともあの生活できているっていうのはパターンが結構多いかなという感じです で, で実際ですね、あのー、今後、えー、世界的に見るとどういうふうな働き方になっていくかっていうと、えー、僕は思うにリモートワークテレワークはめちゃくちゃ増えていくと思ってます、まあ、なんんんせ皆さんもも お, お気づきと思うんですけども 職場に行く必要がないプラスわざわざ会社に行って仕事してない人たちと囲まれて仕事する必要ないって思ったりしませんか僕は思ってて僕は思ってましたもう正直に本当に思っててそういった時代はもうどんどんどんどん衰退していくとそういった働き方は変わっていくでより生産性を重視したまあもうリモートワークテレワークじゃなくてもいいんですけどもその仕事の時間が制限されて で、より生産性の高い働き方に移っていく時代になっていくと。その一環として、リモートワーク、テレワークっていうのが増えていく。っていうのが今後の流れで。で、プラス、結構僕が今持ってる、熱いなと思ってるのは、地方での仕事です。これ何かっていうと、今わざわざ東京で仕事する必要ないなっていうふうに、えー、最近は感じるようになりました。で、今、福岡に僕は住んでるんですけども、もう地方都市と言われるような、えー、ちょっと便利で、そこそこ都会な、 エリアがあるわけですよね福岡で行くと結構家賃だとか生活のコストパフォーマンスがめちゃくちゃよくてでだったらあの東京と同じ仕事を福岡でやるっていうことをしたりだとか東京の仕事を東京の人にお願いしてリモートワークでお願いをしてで自分は福岡で生活していくっていうようなスタイルもできるかなっていうふうに思っていて今後はやっぱり地方もめちゃくちゃ熱くなるなと僕は読んでますでまあ実際福岡 の, あの人口あの推移を見てみると と増してるんですよちょっとずつ伸びてて政令、えー、指定都市で唯一唯一だったかな結構福岡だけが結構伸びてるっていうのが現状です人口が伸びてるっていうのが現状ですで今後さらに進むとどうなるかっていうともう僕今ちょっと楽しみにしてるのが離島の移住なんですよ離島で仕事をする離島でリモートワークするっていうのが今後めちゃめちゃトレンドになるかなと僕は思ってます これはどういうことかっていうと、まあ要するに日本全国どこでも仕事できるわけですよ。リモートワークなんで。まあ世界各国どこでも仕事ができる時代です。ってなってきた場合に Wi-Fi 環境があればパソコン一台で仕事ができるっていうのはもう当たり前の時代で。ってなってくると、そのわざわざ東京に住まなくても福岡に住んでもいいですし、離島で住んでもいいかなと。いうところで僕は今見てるのが長崎県の五島であったりだとか、岐、あとは、えー、鹿児島の屋久島だとか、 奄美大島だとか、えー、沖縄の那覇だとかも結構暑いのかなと思ってます。そういったところで南国の気分を味わいながらリモートワークするとか、海の綺麗なところで仕事をしながらたまに海鮮丼も食べに行くみたいな。いうような、もうね、海外と同じような生活だとか、日本の田舎で生活しながら仕事ができるっていうのがトレンドになりつつあるかなというところです。リモートワーク五島っていうふうに調べると結構ね、いろんなあの場所も 出てきますしやっぱりあの長崎県の五島ってすごくね海鮮が美味しいんですよあの那覇だとか奄美、えー、だとかあの南国を見るとちょっと海鮮が弱かったりするんですねあの熱帯魚だとかすごく多いんですけど日本人がこのね食べるような美味しい魚はあの対馬だとか壱岐、えー、だとかそういったあっちの海流の方で、えー、結構ね あの大きく育っていみたいなのでそういった意味でも後藤の海鮮ってすごく有名なんですけどもそういうところでリモートワークするテレワークするという時代になってきつつあります今後ですね僕も離島に移住したりだとか福岡でのコスパ生活発信したりだとかさらに進んでいくと海外での生活やっぱりもうテレワークが進みつつある中で、まあ、そんなねわざわざ日本にいる必要ないじゃんということになってきてそこからどんどんどんど ん, どん海外にね行くっていうのがトレンドになりつつあるかなというところです。 えー、そういう働き方新しい働き方をより最先端というか先進していくためにも僕も YouTube しながら自分 の, あの発想だとかアイデアを、えー、発信して、えー、ファンの人だとか、えー、見てくださってる方があの、ね、よりんてうんですか情報収集の一部になればなっていうところで発信してます。はい 今日はですね、フリーランスだとか、リモートワーク、テレワークっていう話をしていきました。いかがだったでしょうかテレワークね、実際やってみると、まあめちゃくちゃ面白くてで、結構移動に疲れてきたりするんですけども、そういった移動のね、疲れだとか、デメリットの話は別の動画でもしてるんで、よかったら概要欄から飛んでいただければなと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。